こんにちは G です今回はビデオプレイヤーアプリのお話以前は VLC を使ってたんですが最近ちょっと不安定と感じていますついては主なビデオプレイヤーを試して今時点のナンバーワンプレイヤーを見つけたいと思います当初 Ubuntu までマンジャロ ラズパイ OS3 ディストロのプレイヤー比較を考えてたんですが部分 u まで 22.04 の動画再生がひどすぎて評価できないプレイヤーを問わずブロックノイズコマ落ちがひどいなど OS 側のレスポンスが悪すぎるので対象外としました背景は 標準ののセルロイドでで再生です。どれほどひどいのかお分かりいただけると思いますどのアプリも同様の傾向で Ubuntu までで試したのは画面の通りですということでラズパイ OS とマンジャロの比較動画になりますではラズパイ OS から始めます DVD の評価もしたいので最初に DVD 用のライブラリーをインストールしますターミナルで画面のようにタイプ以降はターミナルは使わずパッケージマネージャーだけでインストールしますラズパイ OS では VLC が 標準テン プ, プレイヤーです。インストールには AddRemove ソフトウェアを使いますインストールを試したプレイヤーは画面の通りです MPV はセロロイドの関係でインストールできませんでした結果評価対象はセロロイド春菜 SM プレイヤー VLC の4つです最初はセロロイドフォルダーをドラッグすると同じ階層のファイルをプレイリストに並べてくれます再生状況をご覧ください どう、like no so、だ フルスクリーンから元に戻すと、ウィンドウトップバーが消えて、ウィンドウ操作不能になるバグがあります。画面では、プレイリストの上にアイコンがない。つまり、何もできないので、旧 キ, キーで終了。これ、ラズパイ OS 版のみのバグと思います。 続いて DVD 再生を試しますご覧のように再生できるんですがメニュー画面が表示されず本編再生が始まりますチャプターも使えません動作安定操作簡単でおすすめできるプレイヤーですが。 アップデートを待った方がいいかな次は春菜2年ほど前に公開された若い KDEO プレイヤーで中身は MPV です売りは設定自在プレイリスト管理と YouTube ダウンロードだそうですファイルをドラッグするとルート内のファイルが プレイリスト化されますフォルダードラッグだと1つ目のファイルのみ再生されプレイネクストでクラッシュします動作は安定していて快適です他のディストロではフォルダーもドラッグできるんですがダラズパイ OS 版では フ, フ, フォルダードロップでは内包ファイルが読み出しできないバグがあります オープン URL は機能しません軽くていい感じなんですがプレイリストが削除できないとかまだ荒削りな感じが残っていますまあ若いソフトなので今後の改善に期待はるなは DVD 再生には対応していません でも名前なんで春菜なんだろうまあ瑞穂とか清美だったら評価もしないですけどまだまだ発展途上のプレイヤーなんですが今後に期待できますね 次は、SM プレーヤー。GUI が古臭いんですが PC 版と違ってダズパイ版はスキンが変えられないフォルダーファイルどちらもドラッグできます機能や安定性は問題ありませんしばらく動画をご覧ください あとは別ウウィンドウで表示これ邪魔にならず何気に便利 DVD はメニューなしで本編再生が始まります字幕切り替えやチャプターは利用できますが特別映像などは見れません URL をタイプして YouTube 動画が見られます ちょっと遅いのであまり現実的ではないですがスキンがいけてないですが機能安定性ともに高評価です最後はおなじみの VLC 多機能であり多くの方になじみがあるんじゃないでしょうかここでは不具合を中心にお話ししたいと思います フォルダーをドラッグして再生しますプレイリストは別ウィンドウで表示されます 全画面表示にする時と通常画面表示に戻る時数秒間動画が止まります動画再生でご確認くださいノイズやゴーストも気になります全画面表示に変更するとブロックノイズが発生するのも再現性があります また全画面表示の際コントローラーが表示されませんね設定を確認していますがバグですね DVD はちゃんとメニューから表示されます ネットワークストリームを開くでの YouTube 再生は動作しません MPV メディアプレイヤーが標準アプリですインストールはソフトウェアの追加と削除から行います画面はインストールを試したプレイヤーです 結果評価するのは画面の5つのアプリになります最初は MPV はアーム系が少ないので使ったことのない方も多いと思います MPV はー M プレイヤーベースですのでフロントエンドプレイヤーとしては画面のアプリと同類になります。ということは MPV は M プレイヤーみたいに GUI がないご面察です。基本的にキーボードでコントロールしてねというアプリです。キーショートカットがありすぎて キーボードが怖くなります。画面は最小限のキーショートカットです。この数倍はショートカットキーがあります。まあ再生してみましょう。mpv メディアプレーヤーは最小限の gui しかありません。ファイルやフォルダーをドラッグすれば再生が始まります。 ファイル指定の読み込みはできません動作は機敏で安定しています プレイリストの切り替えはコントローラーの上の左右三角アイコンで行えます次はセル ロ, ロイドセル ロ, ロイドは高頻度で使用していましたがバージョンによって不安定なんで最近はご無沙汰です今回のバージョンはどうなのか試してみましょうドラッグは エラーになりますプラスアイコンでファイル指定しなければなりませんこんな細かな不具合がバージョンごとにあったりするんですがアップデートで修復されるでしょう「 オープンロケーションの URL 再生は機能しませんでした DVD 再生も動作しませんついでながら終了に時間がかかるという 鬱陶しはるなもやってみましょうフォルダードロップは受け付けてくれませんファイルドロップは大丈夫で同じ階層のファイルがプレイリスト化されます再生そのものは問題ありません オープン URL も YouTube で動作するんですが駒落ちが多いのと動画によっては再生できないようですマンジャロ版もまだまだ道半ばのようですね 続いて SM プレイヤーですドラッグは問題なし再生に問題がないのは当然なのでここでは右クリックのポップメニューをご紹介します機能の概要がわかりやすいと思います URL から YouTube 再生もできますね。でも DVD は動作しません。DVD はセルロイドでも動作しなかったので、コアエンジンである MPV のバージョンに問題があるんだと思います。最後は VLC です。 フスインワンインイナャスインロンラノイズはありませんねネットワークストリームを開くは動作しますが超遅い DVD はちゃんとメニューから表示されますいかがだったでしょうか同じプレイヤーでもディストロやバージョンによって挙動が異なるようです結論を言うと日常使いには SM プレイヤーが高評価 DVD を見るなら VLC しか選択肢がありません URL 再生はどれも速度が出ないコマ落ちなど不具合がついて回り実用的じゃない春るまはまだ発展途上ですが今後大化けするかもしれませんね ということで SM プレイヤーが一等賞あった方がいいのが VLC ですがバージョンによっては問題あり将来性にかけて時点であるなというのが私の感想ですご覧いただきありがとうございました2020年2月の ダイヤモンドプリンセス号を覚えていますかそこからコロナ禍が始まったんですよねその夏から動画作成を始めてだいぶ手慣れてきましたというか作業はルーティン化した感がありますただ毎回公開から20分ほどは PC に張り付いています いつもエロサイトへの誘導コメントが来るんで、手動で削除しないといけない。読めないけど、ロシア語、スペイン語のエロサイトが多いですね。え消すなってニーズあるのかなではまた次回。